こんにちは G です前回のビデオではラズパイを始めるならどこで何を買うかをご紹介しました今回は買ったラズパイをちゃんと使ってみようという話です Mac や Windows は買ってきて電源を入れればすぐ使えるこれは OS と呼ばれる基本ソフトが入ってるからです ラズパイには OS がないので SD に OS を焼いたものを作ってそれを入れないと動きません。標準 OS はラズベリーパイ OS といい Linux という OS の仲間です。比較的単純な構成なので使い始めると操作などはすぐになれます。とりあえず標準 OS のインストールから始めてみましょう。 準備には PC が必要ですが、なくても一時的なことなので、知人に借りるなどでも構いません。画面のサイトから、Windows 用または Mac 用の Raspberry Pi イメージャーをダウンロードします。SD は PC の SD スロットに挿すか、SD リーダーを使って PC に挿します。SD リーダーは 100均でも売っていますイメージャーを起動して Choose OS を選び2行目をクリック。Raspberry Pi OS Full を選んで SD を指定して書き込み。 SD をラズベリーパイに挿して電源を入れると文字列が表示されるので少し待ちます。初期設定ウィンドウが表示されるので NEXT ボタンをクリックして設定を行います。ここは英語なんですが難しくありません。サントリーは JAPAN を選び NEXT をクリック。パスワードをタイプして NEXT をクリック。 画面の隅に黒いところがあるなら This screen shows a black border around the desktop をチェックして NEXT をクリック Wi-Fi 設定は優先接続してるならスキップしてもいいですシステムを最新に更新するか聞かれるので NEXT をクリックしてしばらく待ちます終わったら スタタートボンをククリックこれで初期設定は終わり使える状態になってますデスクトップ画面はこんな感じ左上のラズパイアイコンはメインメニューその横にはアプリアイコンアプリアイコンは左からブラウザーファイルマネージャーこれは フォルダーとかファイルを表示するものです。さらに右側がターミナルソフトです。これらのアイコンは追加や削除できます。デスクトップ右上にはアップレットがあります。左端は Bluetooth の設定ですが、デバイスを追加を選ぶとデバイス一覧が表示されて必要なものをペアリングして利用できます。 右隣はネットワークで今は優先接続のアイコンになっています Wi-Fi を選ぶとアイコンが変化しますさらに右側はサウンドボリューム右端は時刻表示でクリックするとカレンダーが表示されますが特に何ができるというわけではありませんラズパイの敷居が高いのは ターミナルソフトで意味不明の文字列をタイプしないといけないのと日本語化が不十分なことです。でもターミナルの利用はそう頻度は高くないので時折おまじないがいるんだと考えてみましょう。おまじないは正式にはコマンドラインと言います。ちゃんとルールと意味があるんで 徐々に覚えればいいでしょう今のままだと日本語が使えないので早速おまじないですコマンドラインはすべて半角英数です LX ターミナルを起動して sudo apt install phytex モズクとタイプして Enter 何か文字列がいっぱい表示されますがそれで正常です 途中ででイとと聞かれますのでイとタイプしますす。の Y タプしこの操作は Google 日本語入力のオープンソース版である Mozq と日本語入力 f y t e x をインストールするためです終わったら s u do reboot とタイプするとラズパイが再起動されます以降日本語が使えるようになります アプレットにキーボードアイコンが追加されてるでしょここで日本語の設定が行えます。全体をざーっと見ていきましょう。メインメニューではカテゴリー別にアプリが表示され、並びや表示項目は編集できます。標準搭載されているソフトについていくつかご紹介します。プログラミングの中で ブルージェイは有名な Java 開発環境です。少し前までラズパイ版は文字分けで使えなかったけど、それは直ったもののかなり遅いです。ジーニーはプログラミング用のエディターなんですが、安定しているので普通にテキストエディターとしても利用できます。マスマティカについては、 ご存知の方も多いと思いますが通学物理統計などさまざまな分野での解析やシュミュレーションが行えるソフトですかなり高価なソフトなんですがラズパイでは無料です画面のサイトに大量のデモがあり実際にコピペで動作を確認できますが1000以上あるんで全部見て回るには 寿命が足りない。スクラッチは MIT で作られた教育用プログラミング環境で、ドラッグだけでプログラムができるものです。3ペインのウィンドウ構成で、左側から真ん中にコードをドラッグしてプログラミングします。操作方法は直感的でシンプル。 何せ子供向けに作られてるので、これで子供にプログラミング教えられるぞと言い訳できるんで、家族円満。あわよくば何か買ってもらいましょう。使いながら全体の概念を理解すると、このソフトかなり使えます。スクラッチ3もインストールされていますが、起動が死ぬほど遅い。 ソニックパイはエラーで動きませんでした。Python というプログラミング言語も入っていますが非表示になっています。Office は全部入っています。LibreOffice は Word や Excel 互換のオフィススイートですが無料です。でも英語版なんで画面のように ターミナルで日本語化すす。るおまじないが必要です日本語になりましたねおまじない便利でしょインターネットではクロミウムが標準搭載クロームじゃなくてクロミウムねクロミウムの標準検索エンジンがダックダック号なので 設定で Google に切り替えるのを忘れないように。クローズメールも入っていますが、設定が面倒なので、メールは w e b メールの方が簡単でおすすめ。VLC は動画・音楽視聴の定番ソフトです。アクセサリーには LX ターミナルやテキストエディターがあります。 設定にアッドリムーブソフトウェアがあって各種ソフトのインストールや削除ができますソフトの追加や削除をする仕組みをパッケージマネージャーと言いますラズパイのパッケージマネージャーあまりいけてない使いにくいです他の Linux ではわかりやすい GUI のパッケージマネージャーが色々あるんですけどね バイテックス設定では日本語英語の切り替えキーの指定ができますメインメニューエディターでこのメインメニューの並びや表示項目を編集できますログアウトからリスタートや終了が行えます一通り見て回って 基本機能はちゃんとしてて無駄がないんですが面白くないんですよね。個人の印象ですけど。ほら、いるでしょう。きちんとしてて仕事もできるのに話がつまらないやつ。そんな感じです。組み込みや特定用途のプラットフォームで使うならこれでいいんですが 常用 PC 代わりに使うとなるとすぐ飽きちゃう。だから Ubuntu や Manjaro に目がいってしまうんです。個人の印象ですけど。でも簡単にいろんな OS を入れて別のコンピューターのように使うことができるのもラズパイの魅力の一つです。いろんな Linux も問題なく動作するので ラズパイは可愛い。OS 着せ替え人形ですね。最後に最小限必要なおまじないをご紹介します。ターミナルを起動してコマンドラインをタイプするんですが、その意味は画面の通りです。いかがでしたでしょうかラズパイ買ったけど買っただけの方結構いるんじゃないでしょうか ここで一年発起再チャレンジしてみません個人的にはラズベリーパイ OS はいろんな OS や環境へのチャレンジの入り口であってラズベリーパイ OS でとどまってしまうのはもったいないと思います昨年来ラズパイのいろんな可能性を動画でご案内していますよろしければご一緒にチャレンジしませんか ご覧いただきありがとうございましたお彼岸は終わりましたが季節に合わせてボタもちを大量に購入2個ずつ食べてるんですが2日目には胸焼けでギブアップところで知人から甘納豆は便秘にいいと聞いたので買ってみました 少し多めに食べると確かに効果がある。でもなんか糖分ばっかり取りすぎじゃない糖尿病まったなしの G でした。ではまた次回。